ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。武蔵野線は、府中本町東京または南船橋駅を走ります。E23 1系の武蔵野線です。東京をぐるーっと回っているので、東京メガループって呼ばれています。 武蔵野貨物線は武蔵野線と直通してホリデー快速鎌倉号が走っています。ホリデー快速鎌倉号は鎌倉駅まで乗り換えなしで走る便利列車です。他にも中央線と直通する武蔵野号が走ります。武蔵野号は八王子大宮駅を走ります。 さらに、京葉線と直通する下郷砂号が走ります。下郷砂号は、大宮海浜幕張駅を走ります。武蔵野線は、京葉線側の海岸沿いを走るので、大雨落雷、強風などがあると、よく止まる列車で有名でした。そのため、2012年には京葉線側に暴風柵の整備を行いました。 順調に走るようになりました船橋高専駅には中山競馬場があり中本町駅には東京競馬場があります他にも沿線には競輪場がありますジャングラー路線ですディズニーランドにも行きやすいのが武蔵野線です ディズニーの袋を持ってる人を多く見かけます。沿線が楽しそうでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。